はいどうもンチャネルです本日私はです、ね、今、成田空港のほう、ね、えー、おりまして、本日ですね、ヒルトン成田さんの方にねこれから向かっていきたいなというふうに思います。到着ロビーの方から、ですねこれからバスのね乗り場の方に向かっていければなというふうに思います。まあね成田空港、夕方ですけど、結構、やっぱ空いてますね。向こうの ABCD の方に行くとねだいぶ人はね混んでますけどね。はいということで、これからバス乗り場の方に向かっていきたいと思います。 はい。第2ターミナルがこちらの26番からヒルトン成田さんの、ね、バスが出ているという状況ですね。第1ターミナルは16番から、ね、出ている模様です。ちょっと待ちたいと思います。 はい、ということでですね、無事に今チェックインがね、サクッと終わりまして、まずね、お部屋の方にね、向かっていきたいなというふうに思います。はい、それではね、お部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、本日はね、十一階のお部屋の方にね、アサインいただきました。はい、こちらエレベーターホールで、一一二八の方にね、向かっていきたいと。 廊、は、下、い、も、ね、非常に広いですね。はい、ということで、本日は、ね、こちらの11285室となっています。じゃ早速入っていきたいと思います。はい、じゃあお部屋の方に入っていきたいと思います。はいまあ、本日は、ね、1人での宿泊となりますので、まあ、十分、ね、広いんじゃないかなと思います。はい、いかがでしょうか。 もうね、だいぶ暗くなってしまいましたので、飛行機、はい。ちょっとね、見づらいんですけどね。空港とかはね、見ていただくことはできるという感じですね。ほぼ見えないんですね。はい。ということで、じゃあ早速ね、お部屋の方、えー、見ていきたいなというふうに思います。はい。まず玄関ですけど、こちらね、エレベーターホール、はい、入っていただいて、 右手のこちらですね。はい。で、こんな感じのね、扉となってまして、まあ結構ね、清潔感あって明るい感じでいいですね。はい。で、入っていただいて左手側に収納スペースがね、このようにありまして、はい、バスローブであったりとか、アイロン、アイロン台、そして足元の方にはスリッパなどがね、ございます。 奥の方にはですね、シューブラシだったりとか、セキュリティボックス、セーフティボックスがね、はい、このようにございます。はい。まあ、電気はね、特段つきませんね。はい。ここら辺は空です。空です。はい。で、シューブラシと靴べらがね、このようにございます。そして入っていただいて、右手ですね。 水回りという感じです。えー、洗面台、こういう感じのね、広い感じになってまして。はい。お手洗い、オシュレットがこのようにね、ございます。はい。洗面台ね、こういう感じになってまして、もうね、こちらもクラブツリーイブリンが大きいボトルタイプになってますね。はい。そして歯ブラシとか、はい。いつものアミュニティという感じです。そしてこちらのドライヤーが、 イオニティだったと思うんですけど、ちょっと小さい感じですね。はい、こんなタイプのイオニティという感じになってます。はい、で足元にはゴミ箱とタオル、はい、こんな感じになってますね。で、こちらがね、バスタブとなってます。まず、あ、洗濯物ね、干していただくロープなどがございまして、はい、上の方にはね、レインシャワーもございます。 そしてハンドシャワーと、こういう感じですね。で、クラブ、クラブツリーイブリンが、こんな感じでね、置いてございます。バスタブ。まあ結構広いんですけどね。はい。まあ水回りこんな感じです。そしてこちらに拡大鏡がね、あっします。はい。で、お部屋ですね。まあこんな感じになってまして、これはね、はい、漢字なんて書いてあるんでしょうね。 本日はですね、まあ一番ね、あの、コンパクトなお部屋を取らせていただいて、ボトムのお部屋で予約してたんですけど、クイーンデラックスルーム、ハイフロアっていうね、お部屋までアップグレードいただきました。もうこの上はね、ジュニアスイートっていう感じですね。で、こちらに荷物を置いていただく台があって、テレビ、どうですか ?55 とか、なんかね、そのぐらいありそうな感じですか結構大きいですね。で、リモコンがあって、引き出しからです。 でこちらね冷蔵庫がありますけどこちらもね空ですはいそしてはいこちらがねお部屋の室内着浴衣がございますでこの下が空ですこちらも空でございますはいでお水とですねこれなんだろう なんかちょっとしたお菓子っぽいですね。焼き菓子がございます。かわいいですね。はい。で、こちらがね、インターネットのランケーブルがあって、電気ケトル、電話機と、まあ、ここのね、なんかデスクの感じがいいですね。はい。そして、こちらの方には、こういうね、お茶、ジャスミ、スミ スミックティーって言うんですか、はい、リンゴとかイングリッシュブリックファーストがございます。そしてグラス類ですねで。こちらの方にもコーヒーとか紅茶、そして奥にはねお砂糖だったりとかミルクがございます。そしてアイスペールがございます。はい、まあ、ここのディスクは本当にね使いやすそうでいいですね。でこういったソファーがあって。 ソファー、チェアって言ったらいいんですかね。えー、本日クイーンサイズのベッドになってます。はいまあ、十分な広さですね、はいで。ベッド周りが時計と、はい、こういった、ね、読書灯があったりとか、えー、温度の調整のコントローラーとかですね。室内灯、足元灯のコントローラーがございますという感じです。反対側も同じような感じですね。はい、読書灯があったり。 しますただ、あれですね、コンセントがベッド周りには非常に少ない感じですかね、コンセント、ここら辺見当たりませんよね、そこだけが、この時計に USBA がね、2箇所あるぐらいかなという感じですかね。はい、でこちら、はい、ゲストサービス、ルームサービスのメニューだったりとかね、こういった冊子がございます。 あとは常備灯っていう感じでしょうかね。はい。まあ、サクッとこんな感じでございますけど、まあ、十分なね、広さ。広く感じますよね。なんか30平米ちょっとぐらいしかないっていう感じなんですけど、なんかめちゃめちゃ広く感じます。本日はこちらの方にね、一泊させていただきたいと思います。いかがでしょうか。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。 はい。速度出ました。ダウンロード下りが 29.17Mbps、アップロード上りが 28.98Mbps となってまして、まあ、通常の利用だとね、あの、全く問題ないレベルじゃないかなというふうに思いますし、こちらね、LAN ケーブルもありますので、ライブなんかもね、安定したライブをお届けできるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでですね、本日はこちら、ヒルトンさんですけれども、初めてね、ヒルトン成田さんの方にお邪魔させていただいております。結構ね、 いいです。あの、まあ、夜ね、遅くチェックインしましたんで、8時過ぎぐらいに、え、チェックインさせていただいて、動画撮ってたりしたら、もう8時40分ぐらいでですね、まあ、プールとかね、あの、大浴場だったりとか、まあ、ディナーのレストランだったりとかもあるんですけど、まあ、大体ね、21時で終わってしまうので、またね、ゆっくり行きたいなっていう感じですね。はい。で、まあ、プレミアム Wi-Fi のね、パスワードをご案内いただいたりとか、まあ、ダイヤモンドの特典ということでですね、まあ、このように、はい、いただいております。 プレミアム Wi-Fi が無料、朝食ビュッフェ無料、ヘルスクラブ入場無料、客室のアップグレード、ウェルカムドリンク、レートチェックアウト、ミネラルウォーター2本無料、長官サービス、エクスプレスチェックアウトが利用できるといった感じでございます。でこちらね、テラスのレストランだったりとかで、ね、利用していただくドリンクチケットもね、このようにいただいております。まあ、一応ね、23年の4月30日まで利用できるので、今回の滞在じゃなくてもですね、また時期、 あの、来る予定とかがあるんであれば、まあ、重ねてね、利用していただくこともできるといったものとなっております。で、まあ、今日はですね、まあ、ボトムのね、お部屋から予約させていただいてたんですけども、多分3つぐらいカテゴリーアップグレードいただいたのかな、2つか3つアップグレードいただいて、 本日はクイーンデラックスルームハイフロアというお部屋の方にね、アサインいただいたという感じでございます。まあもう一個ね、上がるとジュニアスイートという感じですけど、まあ十分ですよね。平米数確かね、35とか38とか、そのぐらいだったと思うんですけど、もっとね、広く感じる感じでございます。まあとりあえずね、こういったあのウェルカムスイーツなんかもありますけど、もう腹ペコで、えー、もうね、8時40分回ってるので、とりあえずね、 まあ、セブンイレブンがね、最悪入ってますし、今回もね、あの、千葉特クーポンでですね、4000分のね、まあ1名ですけれども、4000分のクーポンもいただいておりますので、まあ多分ね、セブンイレブンで使えると思いますから、あの、余っしてももったいないんでね、あの、爆買いしていこうかなというふうに思いますので、とりあえずね、ちょっと、食料、調達しに行きたいと思います。行ってまいります。 はいとりあえずねもう21時回って腹ペコなのでディナーはね多分21時で終わりですから厳しいんですよペティストリーショップとかセブンでねちょっと買い物していきたいなと思いますはいジャバカフェとかですねペティストリーショップねこんな感じですけどもうねほぼ何もない感じですね はい、こちらの奥にはですね結婚式場なんかもねあるみたいですねはい、とりあえずね、セブンイレブンで買い物してお部屋戻っていきたいと思いますはい、とりあえずセブンイレブンさんの方でですねお弁当とおやつそしてはいこういった飲み物をねゲットしてきましたセブンイレブンさんあってよかったです助かりましたはいということでねちょっと軽く買ってきましたんでいただいていきたいと思います、うん はい。っていう感じですね、食べ進めて、本日もですね、22時半からこちらからライブをね、お届けする予定でございます。こちらのね、アーカイブにつきましては上の方にリンク出しておきますので、よかったらそちらもね、ご参照いただければなというふうに思います。ということで、これいただいてね、ライブをお届けして、ゆ、ま、っ、あ、くり今日は休みでいきたいなと思います。ということで、明日のね、また朝食楽しみなので、明日の朝食でお会いしましょう。おやすみなさい。 はい。おはようございます。いや、ぐっすりね、眠ることができました。まあ、居心地ね、やっぱり非常にいいですね。はい。で、もうね、今、8時半回ったところで、もう間もなく9時に迎えるところでございますが、今日は意外とですね、早く、 えー、空港の方に行かないといけないかなっていう感じで12時ね15分、えー、フライトなんですけど LCC って結構ね時間に厳しいですしあの通常の、ね、飛行機よりもチェックインの締め切りだったり搭乗の締め切りとかが早いので、えー、初ジェットスターということもありますのでちょっとゆとりもってねあの早く行こうかなというふうに思いますということでこれからね朝食を食べに向かっていきたいなと思います楽しみです行ってまいりますはいではね朝食会場がこちらでございます シューマイとかですね、上海風フライヌードルとか肉じゃが、結構ね、種類が豊富ですね、魚のフライ、温野菜などがございます、はいそしてご飯カレーとかですね、そしてご飯のお供がございます、はい、フルーツやね、麺などもございます、そしてスクランブルエッグとか、ポテトとか、コーンスープなどがございます、味噌汁ですね。 はい、そしてねこちらパンとかですねベーコンやソーセージオートミールパンケーキなどもありますちょっとねソーセージが離れたところにあるんですねは い, いここですねカレーと、まあ、こんな感じでですね持ってきましたソーセージとはねちょっと離れてたんで 取り損ねてしまいましたけど、まあ量的には、ね、十分かなと思いますんで、いただいていきたいと思います。はい、っていう方ですね、いただいていきます。まあね、時間もないので、サクッとで、ね、いただいて、成田空港を向かっていきたいと思います。うん、あ、カレーうま。具はね、結構少ないんですけど、味が結構しっかりします。その四角いね、お皿があるのがまたいいですね。魚のフライうん、かえかえ。 サプリメントですねでうん中華風焼きとかこれがなんかオレンジのねサプリメントジュースあっいはいうことで食べ進めてお部屋の方にね戻っていきたいと思います でしためちゃめちゃね、えー、美味しかったです。もうバタバタしてますけども初めてねヒルトン・ナディさん訪れましたけれども非常にね落ち着くいい感じのホテルでございました。想像以上に良かったです。まあ、残念なことにね今回大浴場だったりとかプールのね利用ができませんでしたので、まあ、次回ねそれを叶えるべく、ね、もう1回ねレイ君とかも連れてきたいなというふうに思いますいや良かったです。 まあもうちょっとね、こなれてくれるといいんですけど、えー、今回はこれで税差込みで1万3000円ぐらいなので、まあ通常のね、えー、税差込みで1万円とか1万円切るぐらいとかだったら、もう言うことないかなと思いますけど、まあそんなね、贅沢なことは言いませんけども、リージョンペイでね、スープも4000分いただきましたんでね。